はい今日は広告費についてお話ししていきたいと思うので是非ですね興味ある方は最後までこの動画を見てください。はい期待です。本日の動画を見たいだけどうもありがとうございます。ではやっていくんですけども、えー、まあ、治療院にねおいて、まあ、欠かせないのは多分広告費ねいくらかければいいとかあとはどんな媒体を使ってね、まあ、どんなところでどんな患者さん集めるとかっていった時にやっぱり広告をね、えー、出してそして、まあ、広告費払って。 えー、来ててもらうっていうっいことが、まあ、多分スタンダードに、ね、最初はなるとは思うんですけども、まあ、もちろんねあの進んでいってあの治療がね上手だったりとかあとはまあ患者さんにねファンになってもらったりするとあ紹介が増えたりとかねするんですけども、まあ、基本的にはでも、まあ、広告をね出して。 患者さんに来てもらうっていうことが、えーまあ、前のね動画でも話したんですけども あ, ー、えー、あると思いますで、えーまあ、広告費なんですけどもでいくら使えばいいですかっていうご質問があったので、まあ、答えていこうかなと思うんですけどもまあ、えー、まあこれは正直立地、うん、にもよりますし地域にもよると思うんですけども、まあ、考え方として基本的にはまあ 30% 使えればまあすごいいいんじゃないかなっていうのは思っております。 例えば、100万であれば、大体 30% なので、30万ぐらいとか。う, ん、うん。そうですね。120万を出したいんであれば、40万ぐらいかけるとか。っていうのが、一番、あのー、考え方として、治療院でね、考え方としていいです。ただ、あのー、そのね、地域で、いろいろテストとかね、してもらえばわかると思うんですけども、じゃあ、広告費を、じゃ普段10万かけてて、それを、じゃ倍の20万とか。 3倍の30万にしたからじゃあ患者さんの数が3倍になるかっていうとこれはまた別に、ね、えー、広告費をねかけたからとか言って、まあ、患者さんの数がイコール増えるかっていうところではないと思うのでこれは必ずテストですねテストあなたの地域でどのぐらいの広告費っていうのが一番安定してなおかつ、えー、自分が欲しい人数が取れるのかこれを ま, あまずはテストするべきだと私は思っておりますはいなのでまあ しかもあのホームページのね PPC 広告だけとかだとまあその見てるね媒体の人は一緒なので広告費っていうのを上げたところであまりね、えー、だからといって CPA が上がってしまって、まあ、取れる人数が増えるかと言われると、まあ、そうではないことが多いですなので考えてほしいのは、まあ、媒体を増やすっていうのも一個の手なんじゃないかなと思います 例えばまあ結構今多いのはまあ Facebook とかですねとかあとは YouTube 広告なんかもうまく使って集客している先生もかなりいるそうなのでその YouTube のね広告を出して集客するっていうことだったりとかまあ PBC 広告でもまたちょっとね違った形で出せると集客見てる人が変わるのでターゲット層が変わってくるんですよねなのでまあそんな感じで あの広告費はだいたい 30% ぐらいが目安でで自分の地域でどれぐらいかければどのぐらい集まるのかでこんぐらい使ってもこのぐらいにしかならないっていうのが絶対あるんですよね絶対ありますなのでそれを探せると あ, のあなたの地域で例えば今コロナの時期でまあ、広告のね掲載が少なくなってるから逆にね出したりとか。 する戦略もあると思いますし、逆に、まあ、今月既存から売り上げられるから、じゃあ広告費を削って、まあ、あらりを出そうっていうモデルをあの考える人もいると思うので、まあ、ぜひですね、まあ、広告費っていうのは削ろうと思えばいつでも削れます。ただ、広告費、広告に関しては、あなたの商品のいわゆる営業マンですよね。営業マンです。なので、営業マンが 例えば、えー、の数が多ければ多いほど、やっぱりそこ の, あの会社の商品で、生体で言うと商品って何かっていうと、自分の生体ですよね、が、えー、よりね、多く人に知ってもらって、より多く価値が提供できるっていう。 まあ、ただそれだけなんですけども。なので、まあ、広告費をね、しっかり使って集客する。で、それがあなたの地域でどのぐらいが一番ベストなのかっていうのを調べていただけると、あの、ベストのね、広告費っていうのが決まってくると思います。で、上げてもやっぱり30万、30%。これ以上上げてしまうと、まあ、どっかね、人件費、自分の給料が少なくなってしまったりとかするので、まあ、目安としては 30% っていうのがいいんじゃないかなと思います。はい、今日はこんなところで以上になるので、もし、 今日の動画良かったなと思えばいいねとボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。はいではですね本日も動画をいただきありがとうございました。